先生、お疲れ様でした。ありがとうございます。小太郎ちゃんの飼い主さんに一言何かメッセージを。はいはいね、あの小太郎ちゃんですね今回、えっと、抜歯する歯1本あったんですけども歯周病が進んでる歯はそれほどなかったので谷さんがこれからケアをしてあげることでこの状態で維持できればですね、あの年齢がです、ね、上がってもです、ね、自分の歯で生活することができるかなと思いますので、はい、頑張ってあげてください。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 帆タさん。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 歯周病と呼ばれる病態が起こってきます。その歯周病になるとワンちゃんにとってはものすごくちょっと心配ですか。そうですね。あのまあ歯が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 具体的に歯根石が軽度についていて死肉炎があります。この縁が赤いですね。で、ここも死肉炎があるような状態です。赤黒くなっているのが良くない。えっと黒いのは色素なんです。なのでワンちゃんは黒くても問題がないです。ただこういうふうに赤く少し腫れたりしているところは炎症を起こしているところです。ただ歯茎の退縮として歯茎が下がったりはないので、おそらく骨は溶けてないかなと思うんですけれども。 はい。死肉炎と呼ばれる、まだ過逆性の状態です。この状態で治療すれば健康な状態に戻ります。はい。ですね。 だいぶピカピカに歯石がなくなってですねっはいすっきりですねで歯茎もそんなに下がってないのでですね、えっと、この状態だったらまたこのまま頑張ってケアをしていただければ歯を残していくことができるかなと思いますただここが乳歯が残っていて密に生えてしまっているのでここは抜歯が必要になます おそらくこの歯ですね後ろの歯は抜歯が必要になるかなと思いますあとこの歯がないんですねここにあるべき歯がですね本当は1本あるべきなんですけども抜けて抜けてとかなくないんですねあと下はこっちはあるんですけども反対側のこちらですねここはないんですねちょっと分かりづらいですね。<笑>ここですねはないんですこっちはあるんですけどこっちないですよね で上顎もこことここ同じ場所がないんですねですのでここに歯が永久歯が埋まってないかどうかっていうのはレントゲンで確認今からしていきます。 がかなり溜まってたのでこのまま放っておくとえっとここがどんどんどんどん歯周病が将来的に進んでしまうので1本ですねえっとおそらくこの歯ですね手前のこの歯を流流歯流歯歯肉歯かもしれないですこれだともう過剰歯と言って歯肉歯で過剰な歯かもしれないですねそれともしくはこれが流歯でこっちの内側に歯肉歯が生えてきちゃってる。 はい。はい れないんですけどここに生えていると結局この歯とこの歯をダメにしてしまうので抜きますね。 ないんですけど根っこが全く溶けてないのでこのまま置いといても抜けることはないんですねで9歳なので多分もう今抜けてなかったらですねぬ自然に抜けることはないのでしっかり骨に埋まってたのでですねでそうするとこれを抜いてあげることでここの歯の並びがですね綺麗に一直線になったんですね すると、ここに溜まってた思考歯石っていうのがですね、溜まりづらくなるので、この歯とこの歯を保つことができるかなと思います。 少しここに隙間が空いたので、ここちょっと縫合した方がいいかもしれないです。先生、お疲れ様でした。ありがとうございます。小太郎ちゃんの飼い主さんに一言、何かメッセージを、はいはいね、あの小太郎ちゃんですね。今回えっと抜歯する歯1本あったんですけれども、歯周病が進んでる歯はそれほどなかったので、神さんがこれからケアをしてあげることで、この状態で維持できればですね。あの。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 進行する部分っていうのは刺繍ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間ですねの溝から進んでいくんですけども無麻酔で歯石を取ってもそこまでは届かないんですね。結局 見た目だけきれいになって満足はするんですけれども一番大事なところの歯垢脊が取れてないので歯周病は進行します、はい、ですのでうますいで歯石を取ったりとかあとハンドスケーラーでお家で歯石を取られてる方いらっしゃるんですけれどもあのやめていただいてワンちゃんの歯周病にとっては良くないんですね。そうじゃ歯石ケアってのは、はい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 スターの提供でお送りしまし。